皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年1月19日、防衛軍で起点の扇をゲットしました。扇の錬金効果は何をつければいいのか、いつもわからなくなります。呪文発動速度をつけたいところですが、これもやはりパルプンテ錬金となります。ということを考えた場合、このアロケルの扇ってめちゃくちゃ強いですね。 名士に持たせる扇としてはやはりアロケルの扇のままでいい気がしてきました賢者に持たせる扇として考えてもやはり呪文発動速度がついてるのはでかいです唐突にワンポイント錬金講座をやります上級錬金3回目でよくこういう形の盤面が出ますこれは実は必殺チャージが出るのをお祈りする盤面ですつまり必殺チャージが出た後のことを考えて特技を使っていけばいいです